本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回なんですけども大大大好きなゲームマインクラフトを紹介していきたいと思います始めたきっかけ大好きな YouTuber さんのマイクラの実況動画を見てしまったためです 情報マルクス・ペルソンと彼が設立した会社モージャン AB の社員が開発したサバイバル生活を楽しんだり自由にブロックを配置し建築を楽しむことができるサンドボックスゲームちなみに2019年5月時点まで第1位のテトリスを抜きましてついに世界で最も売れたゲームになりました。 マイクラをやる前の印象今時こんなドットのゲームって面白いの1か月後少なくとも30時間以上プレイここ最近は寝る前にプレイ気が付くと深夜3時もザラ神ゲー中毒ゲー沼ゲープレイ後の印象実生活でもですね床や壁がですねブロック状になっていますともう掘りたくて掘りたくて仕方がなくなります リアル洞窟探検をしたいあと建築物に興味ががぜんと湧いてきましたプレイ環境で監督のプレイ環境としましては、えー、スマートフォンでプレイをしておりましてコントローラーはプレイステーション4をブルートゥース接続で使っておりますでその画面をですね HDMI 接続によってテレビ画面に映し出します、まあ、大画面でプレイできるというわけですめちゃ快適です えー、なおですね他にもですねプレイ環境さまざまございまして Windows のパソコンと Mac はもちろんのことその他にも FireTV タブレットプレイステーション4スイッチ x b o x one などさすが世界一売れているゲームですマイクラとは何かゲームの世界では主に立方体のブロックで構成されプレイヤーはそのブロックを自由に設置破壊できます地上には道具の素材となる木地下には 松明の材料となる石炭などの鉱石が埋まっておりそれらを使うことによってより良い生活を行うことができます概要プレイ目標はプレイヤーの意志に委ねられボスモンスターエンドドラゴンを倒すとエンディングを迎えることができますがそれを倒すことを最終目標とする必要は全くありませんお宝いっぱいの館や沈没船の捜索 農業や畜産レーンを作り自給自足生活こだわりのマイホームやアトラクションパークの建設他にも釣り堀だったり要するにセカンドライフが楽しめちゃいます自由とにかく遊び方は無限大ハマると廃人になる可能性が高くなる世界で最も売れているゲームそれがマインクラフトです このゲームの世界にはですねさまざまな地帯が存在しており地下には洞窟や炭鉱が眠っておりますさらにですね昼と夜の概念が存在しますちなみにこのマインクラフトなんですが音楽はですねドイツの音楽家 C418 さんが 担当しておりますタイトル画面やゲームプレイ中ランダムで bgm が流れますまあでもですね基本的にはですね環境音ですとかそういった雑音もですね楽しみながら黙々とやり込むゲームとなっております ゲームを始めてやることは初めてやることの第一の難関としましたですね。初夜を乗り切ること。ここが重要です。知識を全く入れずに、マインクラフトを始めるとですね、まず初夜は生き残りません。もう確実にゲームオーバーになります。で監督自身もですね、まあ、1回、2回、3回とかなりの数ゲームオーバーになりました。 というわけでですね、えー、今回この動画に関してはですね、このマインクラフトをですね、ざっくりですね、要約して、まあ、こんなゲームだよというものをですね、ご紹介させていただきました。近日なんですが、先ほど言いました、そやを生き残る方法ですね。えー、こちらをですね、えー、動画にしたものをですね、出しますので、ぜひ興味がある方はですね、ご期待ください。えー、今回の動画は以上となります。ではまた次の動画で会いましょう最後までご感賞いただきまして、ありがとうございます。